えっと使うものはビーカーが2個、卵が2個、お酢ラップを使います。えっとこのヤスリとかはえっとさっきの殻だけをこの溶かすって言ったけど、このヤスリは何に使うんですか ？1 個はさっき言った通りぷよぷよを作るんですけど、もう1個は中身を出して別のものを作ります。えーえっと、まずは卵の中身を出していきます。まず、このヤスリを使って卵の殻を削ります。 このぐらいになったらここの先でここを開けます。<笑>で、割り箸を使ってここの穴に入れていきます。入れたら中をかき混ぜていきます。に黄身をつぶすってことですか。そうです。なるほど。 う, ん、うまいな<笑>な 激, し激しく吸って強く振って吸しました今回はきれいに取り出したんですけど取り出しにくい時はストローをここに刺して空気を入れてから出すようにしてください、うん、この卵はもう捨てちゃうんですかそれともこれは食べれるので卵焼きにしてくださいだ、はい、卵焼きにしますこれは水洗いします卵を洗ってきましたきれいに洗ってください 中身もしっかり洗わなきゃ、ね。そう、中もしっかり洗ってください。<笑>じゃあ、卵をつけていきます。このビーカーの大きさは、その卵が入れば、な, なん、でもいい。そうです。卵入って、お酢入れば、れば大丈夫です。じゃあ、入れていきます。<笑>浮いてる時は、こういうちょっとちっちゃいビーカーを使って、沈めるんですけど。 このビーカーの間に、雑菌が入らないように。ラップをしてもらって、から。なるほど。こんな感じで、沈むように。してください。えー、泡がたくさん出てる。この泡は何人かな。この泡は二酸化炭素です。 と卵の殻の主成分は炭酸カルシウムでそれが酸によって溶け出して二酸化炭素を発生します、えー、こっちは皮がだいぶ溶けて上から見るとちょっと見えます中が、うん、殻が溶けてこっちは皮が溶けてボロボロになっている様子が見られます、うん じゃあ、先にこっちの中身が入っている方から、殻を。洗っていきたいと思います。なんかすごいでかくない、うん。でかくなってる気がします。洗びで、水をかけて、手でこすると。めっちゃ綺麗に取れます。めっちゃ綺麗に。あ、ほんま、動いてる。てるてるえー、柔らかい。うん。 ぷよぷよ、なんかボール触ってる感覚。うんーえー、すごい。すげえ。なんか殻がザラザラしてる。あとは流しで綺麗に洗いたいと思います。これでこう外れない。好き。やばっ。おおすごい。おお。つけてる。つけてるわ。白身が透き通って、で黄身だけが見える。見えるわ。黄身が動い、うん、てる。 そうんすごいお、お。あれそう、あれ強いってここっちの方が、元の卵より大きくなっていることがわかります。こっちの方が、こっちの卵よりも、なんでこんなに大きくなってるぷよぷよになってるの。この卵の中に、水が入って、大きくなった。どうやって水が入っていくの、こっちの。中この卵の中の方が。 えっと、外の濃度より濃いからそれを薄めようとしてこっちに水が入ってこっちが大きくなった中身を抜いたもう一つの方を洗っていきたいと思います固いいや柔らかい柔らかい、えーうん、結構強そそううん、なんかあんあま破れにくそう<笑>、えー、あとは流しで洗いたいと思います がなななくなって、だだけの状態やねね丈夫だね、うんる、えー、多少引っ張っても大丈夫。うん 風船と同じだよね お, ーおーすご い, ーんすご い, ーたいに。だんだん高くしてみる ち ょ, っともう ち, ょちょっと高くく結構いいけそそう、うまだ弾でこう お, ーおーまだいけるえ、さっきからからさ次次どんくらいこまで<笑>ここまでということ で, <笑>ここ<ま>で<笑>はい<笑>